はい、今回は、えー、と吉祥寺にまたまたやってきましたいやもう今日めっちゃ天気がいいからさ<笑>そうそういいのお散歩日和だね、うんまあ、またご飯食べていこうっていう感じで、ね、やっていこうと思いますはい行ってきまーす あ<笑>今俺喋れてなかった<笑>いやーポカポカ陽気で気持ちがいいねすごく、ね、そうそうなのねっいや穏やかなんかさ駅の方は風めっちゃ強かったけどこっちなんか風収まった ね, ね収まりましたうんいい感じ今そうねニュースとかであのコロナウイルスに関してうんうんこうさ俺映ってる 映ってるよ映 っ, ってるよ<笑>とか報道されててさ、まあ、あの休校になる学校とか休校になるところとか多いじゃないでもさまあさ YouTube ぐらいはさちょっとそうね外とかでさ撮ってさ、まあ、みんなにさなんか外の映像とか映したいなと思って平和なところをねそうそうそうそうここら辺座るうん座ってご飯食べようん、はいはい やっぱね人混みはちょっと避けた方がいいかもしれないけどそうだねうん公園とかだったらまだ大丈夫かな乾杯しましょうねい乾杯乾杯あ う, うまいね今日はねうんカーニバルのお弁当と焼き小籠包をね買ってきた 焼き小籠包を食べてみるでれ、うんめっちゃ美味しそう美味しそうじゃん焼き小籠包ね焼いてるんだそう、焼いて、焼き目がで、中にね、結構ね、スープが入ってるからははは割ってくれていいよありがとういただきます先に、うん、食べてこれ、中に汁入ってる、うん 多分食べ方が書いてあっていただきます気をつけてよ気をつけてようん、うん、美味しい<笑>汁だけでも美味しいよこれ結構出てくるうんうんでもあれでしょちょっとは冷めてるでしょうん、でもちょうどいい美味しさ、うん、いただきますうん あ、めっちゃ汁が出てくる。ね、うん。うま、うん。はい。あれなんか全然食えるよ俺。うん。もう今何時？十二時ぐらいかな。十二時半くらいだこ の, の。十二時半ぐらい。うん。ビールマッカダ飲んでるよ。いいね<笑>平和。 しかもちょこっとじゃないのロング缶っていうのは<笑><笑>、ね、確かに、ね、<笑>でもね、うん、そのみんなさ、うん、送ってくれる方とかさ、うん、ロング缶じゃんほとんどそうだね本当トに分かって分かってらっしゃる<笑>分かってらっしゃる分かってらっしゃる、うん、ありがとうございますいつも、うん、ありがとうございます<笑>もっと食べていい食べ て, 食べて お弁当もこの中の中の汁がめっちゃ入ってるのスープがね、うん、スープがすごい入っててさすが小籠包、うん、これ6つ入ってていくら、うん、600いくらだった620円くらか見、うん、いと思うこれだけでも多分女性の方とかだとあのお腹いっぱいになるかもしれんでもね残念なお知らせはいここのお店2月末で閉店しちゃうんだって、うん、あそうなんそう どのくらいやってたの結構俺がまだ吉祥寺に住んでた時からあるからん多分45年やってたんじゃないかな う, い う, うんうんこっちうんうん、ちゃんのやつねうんは<笑>いスプーンじゃなくてゴミ、うん、<笑>袋の方渡す次お弁当ですよねいつものカーニバル美味しそうで買いました 鶏肉のなんとか炒めとタコミート何だっけ忘れちゃったタコ<笑>ミートじゃないタコミート違うけブロッコリーのアンチョビ炒めうんうんあと豚キムチのマヨネーズなんとか<笑>なんとか多いな<笑>いただきます<笑>、うん、じゃ俺のもちょっと紹介しよう僕はこれですえっ、ー、とこっちからゴーヤチャンプルーユーリンチ きゅううりと鶏肉ののババンバンジーです、うんんしいい、うんうん、なんか食べたああ、うん、これ後で豚うまいな。 っていうかさなんか花粉が結構飛び始めてさ目がかいいの、うん、でさ、うん、目薬さまだか買ってなくてさ、うん、買うの忘れちゃったうんえっ<笑><笑><笑> どんな話すんの、どんなこと言うのかな。内、う、容、ん、<笑><笑><笑>薄いね。いやいいんだよ、別に全然。いやん な, な, いなんかさ、それでなんかいろいろ突っ込んでくれるかなと思ったらなんかふうんふーみたいな感じだかな。<笑>これはね、多分ね、ショウタが悪いと思う。本当。うん。広げ<笑>広げてくれない。<笑><笑> 俺、花粉症じゃないからさ、うん、全然平気なのよ絶対嘘だよああでもも う, もう、うんだから小さい時とかあってなかったのあ、去年言ってた小さい時とかさ、うん、あの鼻炎だったからまあほんと毎日のように鼻かんでたんだけど、うんうん、なんか治ったんだよね大人になってからああそれすと多分、花粉症じゃないじゃん ななんか、か鼻とか全然噛まないもん花粉症ってさ治るのかなそもそもえ治るあでも俺全然平気治せるんだったら本当に治したい小さい時から違う俺東京に出てきてから あ, あそうなの、うん、え、だってでもさ田舎の方がありそうじゃないこの東京砂漠に来てから<笑>ちょっとね逆側もね見てほしいのうちらが見てる目線を ほら綺麗じゃないすごいや か, いい、ねかね、そんな言葉知ってたのてねっ<笑>、ね、めっちゃいい<笑>でビールを飲むっていうこの幸せ幸せだよ、うん<笑> フフフんフフフフフフフ何温かいなとか思ってんのよフフフ普通に無言で<笑>なんか気持ちよく食べてた<笑>うんでもさそれがさ、うん、我慢で来るっていうかさ苦じゃないと良くない でも家とかでめっちゃうっせえじゃ ん, んめっちゃ話しかけてくるんじゃん<笑><笑>話しかけるよだってう話しかける相手いないもんこれ<笑><笑>ずっと喋ってるよねああうちらね、うん、なんだかんだくだらないことめっちゃ喋ってるよ<笑>いやーいいのどかいいねめちゃくちゃ寒いわけでもないしねうんねうん 美味しいでしょ噛んだあんあ<笑>んで終わらないでもらっていい<笑>大丈夫とかさ心配したよよく噛むよね噛むうん俺平気本当噛まな い, 噛まな い, 噛まないめっちゃ噛む噛まなんだろうどっか割れるかな<笑><笑><笑> かまない選手権で結構いい本に行くと思ったそんなかまない選手権とかあるのないけどか ま, まない選手権を企画したら多分かまない選手権でい結構いい東京予選ぐらいまで行けると思った何が優勝なだ。か分かんない一回もかまなかったら優勝なです<笑>結構な人が優勝できそうな気がする ボートとか乗る乗らないなんでボート好きだよね好きなんで俺別に乗らなくていい<笑><笑>みんなボート好き好き何が楽しいのんだんじゃあボートの、うん 良さを三 つ, つ、うん、答えて。えー、だろううん<笑>出てこんなかい。な<笑>んだろう。出てきてないじゃん。ないのなんか風が気持ちいいとかかん。あ なんかカップル感があってあいいとかのないんですか。ないかな。<笑>もう終わった<笑>終わったこの話終わった。<笑>なんでそれでよくボートに乗りたいとか言うよね<笑>。意味わかんなくない？うんまあ た、ま、だ乗るみたいなそこにボートがあるからみたいなそこに山があるからみたい<笑> と, りとりあえず乗っとくみたいなあとりあえずねとりあえずボートみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう 振るよね、いやどんぐらい入ってるかなと思ってだって炭酸抜けるじゃん<笑>いや大丈夫だよなんかさ人のも振るじゃんなんでやめてほしい本当にやめてほしいんだけど<笑>あまだ入ってんね入ってんだ、ね、<笑> や, や, や, や, や, や, やめてやるややめてほしいそれ超嫌がらせだから<笑>いや違うよだってうそれでもう違うよだって少ないからさ余計炭酸がもうすぐ抜けちゃうんだってだって捨てないじゃん缶 いや、捨てるよだからさ、い持てばてのいいじゃん、そしたら持つだけっる振ったら分かるもん、振ったら分かりやすいもん<笑>いや、分かりやすいかもしれないけどもうない、ね、もうなくなる俺もなくなる、うん、うまいねうん 美味しかったよしじゃあ飲みに行くか行ってきまーす<笑>